はい、みなさん、こんにちは。アラニヤです。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、計算と情報科学第4週2コマ目の、えっ、ー、と、授業です。遺伝的アルゴリズムについて学ぶ、ね。じゃあ、早速、この、これをお話ししましょう。まず、自己紹介で、僕は、あの、情報科学類のアラニヤクラウスです。 あちなみに、この授業に関係あると思うんですけど、アレンヤっていうのは、えっと、コモっていう意味ですので、はい。ごめんなさい。えっ、ー、と、出身がブラジルで、で、えっ、ー、と、筑波でえっ、ー、と担当、えっと担当している科目が、えっと三年生向けのプログラミングチャレンジと、えっと三年生向けのマスフォーコンピュータサイエンスと、大学院生向けのえっとエクスペリメントデザインフォーコンピュータサイエンス。 つまり、えっ、ー、と、コピュラーサイエンスの、えっ、ー、と、実験のやり方です。で、研究分野が、まあ、今日紹介する遺伝的アオグリスムを用いた最適化と、えっ、ー、と、コンテンツ自動生成、まあ、つまり、えっ、ー、と、プログラムの自動生成とマッチの自動生成とゲームの自動生成とか、あと人工生命ですね。これについて、ぜひ、あの、興味がある方は、ぜひ、えっ、ー、と、声をかけてください。まあ、では、えっと、 早速、授業のテーマに入りましょう。アオゴリスムと、えっ、ー、と、計算の技術について話したいと思います。えっ、ー、と、今まで、あと、最初の授業、亀山先生の授業から初めて、いろいろな先生、今までの先生がいろいろなアオゴリスムを紹介しましたですよね。あの、計算機をうまく、計算をうまく使えるアオゴリスムとか、並列のアオゴリスムとか、モルティエージェントのアオゴリスムとかですね。えっ、ー、と、でも、 一つを聞きたいところなんですけど、そのアーグリスムが誰が作ったんでしょう、ねあのまあ、実はあと、そういうふうな、えっと最適な、最適オーグリスム、うまくあの計算ができるアーグリスム、改善したアーグリスムを作るには、なんかすごい知識が必要ですよねあの。いろいろな作り方があるんですけど、例えば、えっと、数学者が、 えっ、ー、と、ある問題を、えー、とその問題の、えー、と数学的なモデル化をして、で、そのモデルから、えっ、ー、と、数式を作って、で、その数式を計算できるプログラムを作ることが一つの方法ですね。あとは、なんか、その、ある問題に対してすごい知識を持てる専門家が、えっ、ー、と、その問題を計算するために、えっ、ー、と、その問題を解けるために、えー、と計算するプログラムを作る。まあ、例えば、ここの、えっ、ー、と、右側では、あの、 その NASA の、えっと、マーガレット・ハミット博士ですね。あの、この人が、えっと、月に着陸したミッション、アポール計画の、えっと、プログラムを作った人ですね。あの時はなんかそのロケットはどれぐらいプログラムいるのかですね。なんか、人の性の高さぐらいのプログラムが必要ですね。これは全てを作るには、ロケットについての知識がすごい、ものすごい必要でしょうね。 と考えられる。一方、まだ私たち人間が解けてない問題に対して、それはどう、つまり知識のない問題に対して、それはどうやってアオゴリスムを作るのかですね。あの知識があるときにまあそれを勉強して、知識を作ってアオゴリスムを作るんですけど、数式はないとと知識はないときにどうするんですかね。つまり、 えー、と数学や工学以外、アルゴリズムを作るための知識はどこから取得できるのか。その一つの答えが自然です。ですね、それは、まあ、今日を説明したい。えー、となんか自然を勉強して、自然から学んだことで、えー、とアルゴリズムを作る。 方法についてを一つを紹介したいと思います。まあ、なんで自然なのかですね。あの人間が、えー、と知識を持てるので、自然が何か学ぶことがあるですかとか考えられる人もいると思うんですけど、まあ、この2つの中ちょっと自然が工学者、専門家より賢い例を見せたいと思うんですね。1つは、まあ、この雲ですね。なんか、まあ、雲。 はい、蜘蛛です。えっ、ー、と、蜘蛛はね、なんか、蜘蛛の巣がすごい複雑なことで、すごい複雑で作られること、なんか素晴らしい、本当に、なんか、スクーバ大学から帰るときにバスデーでで蜘蛛の、えっと、蜘蛛の巣をじずっとじっと見てるのうな僕なんですけど、えっ、ー、と、蜘蛛はね、えっと巣を作って、まあ、あの餌を取るために巣を作るんですよね。で、えっ、ー、と、例えばなんか虫が蜘蛛の巣に、 えっと、なんか、捕まえられるときに、まあ、雲、あとその数が震度して、その震度が雲、その震度から雲が、なんかその、餌の居場所がわかるんですね。それはまあ、すごいであの、つまり、なんかその、震度で、えっと、なんか、まあ、上にいるか、下にいるか、右に、左にか、わかるんですよね。それはなんか数の構造のおかげです。でも、それだけじゃなくて、雲がね、あの、 蜘蛛を食べる蜘蛛がいるんですね。えー、とその蜘蛛を食べる蜘蛛がそのなんか餌になれる蜘蛛を騙すためにとその餌になる蜘蛛の、えー、と巣をなんかわざと触れるんですね。そうするとなんかその食べられる蜘蛛があここは餌だって思ってそっちにいてバッと捕まえるんですね。 そういうのかどうやって、あの、子門が、なんかすごい脳がちっちゃいなのです、人間と比べてすごいちっちゃい脳なんですけど、どうやってその賢い、えー、っとそ、その活動、あと、すごい賢いやり方を学んだのかですね。人間、えー、っと、自然がなんか子門にそれを教える方法が、私たちはわかれば、ロボットとか作れるんですよね。 あの賢いロボットも雲のように賢いロボットを作れるんじゃないかと思われます。あと雲か、まああ の, の賢さだけじゃなくてと雲の糸はね雲の糸が軽くて非常につ強い素材なのであのそ の, の糸のように 特, 特, あの特性を持つ素材にも素材を作れると、まあ、ロケットにも使えるし服にも使えるんだ。 で す, よね、ですので、まあ、あと自然からいろいろ学ぶことがあるんですよね。数学も大事ですし、なんか専門知識も大事なんですけど、それに加えて自然の知識も作ると、計算システムも作れるんじゃないかい。まあ、空母だけじゃなくて、アリもですね、アリもなんかすごい動物ですよね。あのアリとアリの間で、まあ、脳がすごい小さくて、アリが言語がないし、 あの、喋ることもできないんですけど、まあ、このイメージみたいに、あの、その、これを渡るために、アリが橋を作ってるんですね。この橋を作ろうとするのは誰が決めるんですね。このアリが、なんか他のアリの会話できないんですけど、じゃあここにちょっと立てて、他のアリやシート手をつないで、橋を作りましょうとかです、ね。それはね、なんか、あの、ちょあ、なんていう、関節 な, なんていう、直接で、 えっ、ー、と、話がないんですけど、アリと他の虫もそうなんですけど、あの、間接的な、えー、っと、<笑>間接的なコミュニケーションの方法があるんですよね。それは、まあ、ここで書いてるんですけど、フェロモンと、えー、っと、スティグマージっていうです、ね。フェロモンが、なんかそのアリが、その、器物を出して、 その匂いを感じて、他のあり、まあ、こっちに行ったほうがいいとか、こっちを避けたほうがいいとかっていうあの通信があるんですね。そのやり方も、例えばロボットが、えー、と月にあるロボットが、えっ、ー、と、なんていうまあ、火星に行くロボットとかですね。あの地球と連絡が取れない。地球と連絡が取れないので、火星にいるロボットの間に連絡は取る必要なので、その連絡方法がありから、ありの なんかコミュニケーションのあり方から何か学べるのか、ね。まあ、それは<咳>あの想像なんですけど、実際にえと自然から学んで計算機システムの紹介をしたいと思います。それはなんかあのバイオ・インスパイルド・システムといいま す, です、ね。バイオ・イン ス, イイスパイルというのは自然からえと見学して作った計算システムですね。 <咳>今は二つを紹介したいと思います。まずは、えっと、雲のと動きを真似するロボットです。で、もう一つが、えっと、鳥群をシミュレートするコンピュータグラフィックスのシステムです。じゃあ、この、えっと、まず、バイオインスパイルコンピューティングの例、えっと、雲ロボットのタボトっていうロボットを紹介しましょう、まあ。この方は、えっと、ドイツのインゴラ・チェンバーグ博士。 ですね。彼は砂漠で、えっ、ー、と、その極端的な環境でも動けるロボット。まあ、つまり、あの、砂漠とかだけじゃなくて、宇宙とか火星とかで動けるロボットの、えー、と研究をしてですね。そのために砂漠の生き物を研究する。で、砂漠の中で、こう見てるに、なんかその、宙返り、宙返りする。このですね、すごい可愛い、なんか宙返り。 の動きはね。で、えっ、ー、と、もくもが、なんか、あと、やっぱり砂漠がね、なんか木がないから巣を作ることができないし、で、砂が足で走るとか、砂がなんか、なんていう、踏んで落ちてあまり早く動かないので、その雲が、あと、なんていう、危険を感じるときに、早く逃げるために、こういうふうな宙返りの動きが、えー、と進化したんです。ですね。で、えっ、ー、と、インゴ先生が、 えー、の、その、中返りの進化が、中返りの動きができるロボットを、えっ、ー、と、研究してですね。まあ、このロボットですね。こういう似てるに、ロボットが回りながら中返りしている、で、すごい、あと、早く動くです。これは実際のロボットの動き方です。ちょっと前の雲を見て、なんか、 これはこのアニメーションでちょっとわからないと思うんですけど、あの、宙返りにはこの雲が足2本だけを使っているんですね。このロボットみたいになんかおしお後ろに足2本を使って、あの、宙返りするんですね。で、えっ、ー、と、このロボットが宙返りじゃなくて普通の動き方、なんか雲の動き方もできます。この足を開いて雲のような動き方もできる。ですよね。 じゃあもう一つのバイオインスパイディングコンピューティングの例を見せましょう。これは VOID というあのバーチャルトリのシステムです。VOID っていうのは、コンピュータグラフィックスの研究者がえっと開発したんですね。あのこの鳥 の, <咳>あの一緒に動いている鳥の動きをコンピュータシステムの中で申した。これをなんか見 て, てなんかこの 障害物があって、この鳥が一緒に動いて、障害物があるときに、あの、一旦離れて、で、また戻るんですね。ここが一旦離れて、で、また、えっ、ー、と、ここで、まあ、もっと一緒に動くようになっているんですね。だけど、あ、で、ですね。でも、鳥はね、あの、まあ、 あのように鳥がお互いに喋らないですよねあ。一緒に右行きましょうとか、一緒に左に右行きましょうとかじゃなくて、鳥は、まあ、完全に空気を読んでどこに行くのかを決めるんですね。ですので、そ, のそれをできるシステムが彼は、えっと、開発した方です。それをちょっと見ましょう。ボイドのシステムのキーが、鳥、えーまあ、が、えー、っと飛びながら会話しない。ですね。ですので、 ボイドがお互いに通信せず、自分が見られる情報だけで動きを決まるアルゴリズムが必要。そのアルゴリズムをちょっと見てみましょう。あの、ボイドのアルゴリスムがルールを3つあります。ルール、その1、回避ですね。回避のルールというのは、ボイドが近くにいるボイド、この円の中にいるボイドの情報を取って、で、そのボイドから離れる方向に向かう。ですね。 それは、まあ、あの数学に変えると、こういうふうな式になります。あの、回避ルールが、その自分のポジションマイナス、えっ、ー、と、他のボイドのポジションを引いて、で、それを足 し, 足してかける、まあ、これはあのパラメータとなります。で、第2ルール、代理第1ルールは回避。第2ルールが、その逆、集まりですね。ボイドが、 近くにある他のボイドにいたいですね。みんなはなんか群れを作りたい。ですので、あの近く、なんかこの円の中にあるボイドの、あの、場所の平均ですね。この4つのボイドの平均値をとって、で、その平均値に向かう。最後は、えっ、ー、と、向きですね。あの、できるだけ全てのボイドが、だって、あの、みんなは一緒にいるとに向かうと、 まあ、ボンテ、一つの場所に固まるんですね。でも、鳥は一つの場所に固まるじゃなくて、みんな一緒に動いていく。それは、なんかそのルールさんの役割です。ルールさんが、みんな歩いてる、あ、おほなんかあった。みんな歩いてる方向性に向かいます。まあ、数式にすると、なんかその方向性の平均を取って、で、その平均が、そのルール、あと、ルールさんになる。 で、そのルール3つで、だけで、ボイズのオーグリスムが、まあ、終わりです。つまり、シミュレーションの中で、ボイズの、えっと、速度が、前の3つのルールを足すだけです。ボイそれぞれのボイズの、えっと、速度が、まあ、前の速度プラス、回避のルールプラス、集まりのルールプラス、えっと、向きのルールです。<咳> これはね、なんかあのバイオインスパイレードシステムによくある、えー、と特徴です。簡単なルールかで作られたシステムから複雑な動きが出てくる。これ、なんか、これを見て、なんかその、障害物をから離れて自動的にみんな集まるんですね。あの、それはなんか、センタルなシステムがなくて、そういうふうな一人一人で えっと、方向を決めて、一人二人で決めてるんですけど、みんなを協力してしまいます。それは、あと、創発、えっとつ。つまり、えっと、正発、つまり、えっと、エマージェンスで言うですね。あのバイリパレントシステムで、まあ、その創発がよく現れる。まあ、ボイズは、えっと、ただなんか可愛いシミュレーションだけじゃなくて、まあ、実際に 使, 使われるんですね。 これはあの20年前、まあ、すごい有名になったロード・オフ・デ・リングス映画のシーンです。このシーンで見られるあと軍人たちは、みんな、なんか人間のアクターじゃなくて、みんな、コンピュータで作られたアクターですね。で、まあ、この、ままあと、岩があって、その岩の周りにみんな一緒になんかちゃんと歩いてる。それはどうやってしてるのかというと、ボーイズのシステムでこれをやってます。 ですね、あの最近のビデオもなんかそういうふうな群れの動きが出てくると、まあ、そのようなシステムで、えー、と1人ずつの、えー、とエージェントの動きが決まります。はいまあ、これはボイでした。では、これで、えー、とこの最初のビデオを終わりたいと思います。最初のビデオで、えー、とバイ・ンスパイブ・ルシステムを紹介しました。ではまとめましょう。 えっ、ー、と、普通に新しいアオゴリズムと情報技術がを作るには、専門家や、あと、数学者などの苦労で作られるんですね。だけど、えっ、ー、と、それだけじゃなくて、自然な動物などからアイディアを取って、クリエイティブなシステムの開発もできる。それは、あの、バイオ・イスパイオ・ド・コンピューテーションです。で、今日、あと今、このビデオで2つのシステムを紹介しました。一つは、砂漠で早く動ける、 あの、宙返りする雲ロボットのシステムと、例の二つ目の例は、えっ、ー、と、トリム例を真似するボイドシステムです。まあ、次回のビデオで、なんか二つの例は自然で一生懸命勉強してと、システムを作ったんですが、なんか、あのー、それは、なんかその計画とか、その開発とか、なんか、 そのバイオインスパイレルシステムにも任せるのか任せることが可能ですかですね。それをできるシステムについて次回のビデオで紹介します。ぜひ見てください。